皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年5月9日。先日の動画で、背景何使っているのと言っていた件について、コメント欄で教えていただきました。黒の背景スクリーンを使っているのはすぐわかりましたが、ライオンライトとかいう謎の2枠がその正体っぽいです。というかなぜかすでにレプリカ化されていました。いつどこで入手していたのかさっぱり思い出せません。 ともあれ、これの位置をいい感じに調整してあとはタイミングが合うまでひたすら撮影していたってことですねいつもながらさすが板培勢力は格が違ったという感じでしょうかあと関係ありませんが黒の背景スクリーンが未入手だったのでバザーで買いました究極エビルプレイスとは破片率が多くなってきて心が折られそうになっています ウィーネさんの力はあまり使いたくないのですが、こればっかりは仕方ありません。そして、ようやく攻撃力プラス10の効果が一つつきました。これでなんとかエナジーチャージ3周コース突入は免れました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。